成田池方面から中野町の側を下り、近藤方面に向かいます。うん、出汁が通過するときは、警察官、警備員の指示に従ってください。皆様のご協力をお願いします。うん、現場最高の点々がされどなし、中野町、新野専門の出です。 江戸時代より交流のあった江戸となり方新庄寺門前副長としての長がらに江戸の花江戸林と子ちが登場したのは江戸文化との密接な関わり合いをも語るものです政策は明治33年日清日露戦争の間おりしも風雲という日露間の対外的棚の時代に町民が 新国・日本創建の故事の資本で岩倉に錦武天皇を奉案し飛び散る宝石の富の日間に国家の安泰と万民の幸せを大陸時代不動明王に祈願するために作られましたの山車は3歳目村沢八華こと神田黒盆町の都をとして古くから名乗せられている 村田孝十郎そして百運町山本哲之こと二代目山本哲郎の共作です第二次世界大戦後破損は甚だしく昭和47年より京都府の宮市後藤直水氏により漆金箔花布香蘭の修復が行われ昭和63年には 再度許しの修復が行われまた出し幕は京都日陣備前優におい3年がかりで制作されました上幕は平社寺に鳳凰の自習見送り幕は朝平社寺に岩に破刀芳白しは茂木茂木に白抜きで衣装文字の長明 ただいま無事に引っかけての思うもん町内巡行が戦前まで続いていました岩倉にまします新の天皇は身の丈六不正小国は白地に禁断で運流の模様下地は高地にボタンカラクサの錦。識墓場は 紫に金色の丸竜の模様左手には弓の杖そして弓の宮中には金色のもがたまり四方八方の矢を放ち右手には淀葉の矢を持っています林大正面の学組は田んのくの開き土に竜の彫成田村 中古をと石川商品大総場のおくれによるわち韓国を打って国は林で北田議会の皆さんです。ななお、成功華麗なこのここちの利用をするため、 現在も毎年町内の状態により重地補修が続けられております。だ<笑>、ね、し混入100周年を迎えそうの時に、本漆ぶりに、放送家の彫刻金箔張りの車輪を新造し、公開いたしております。<笑>また、平成14年には鴨川の宮大工、川渡市の手により、 人形昇降装置のからくりを修復するとともに江戸出しとしては大変珍しい神コーランの昇降装置と人形昇降装置を1つの巻き上げ傷車に移動させたからくりに変更いたしました江戸出しは元来大きな二輪車に長枝がついて黒い牛が引くというのが本来の形で錦絵などにも描かれています に入ると、3人、または4人の出島が現れました。明治33年に作られた中野町の出島、当時としては最も新しい、4人で風と流れがついた形になりました。戦前までは、全てを死に引かせていたようです。 ちょっといいかも。<音><笑>